今日はわざわざ撮影スタジオに行かなくても弊社の「M スタジオ」を使うことで自宅やオフィスにいながらご覧になられているような映像を作る方法をお見せしたいと思います。普通は私のように撮影スタジオでグリーンバックの前に立つことでこのような映像を作ることができるんですけれども私の代わりに自宅から Zoom で参加している人を中央に持っていきます。 あらかじめ Zoom で参加している人はクロマカムというソフトを使い背景をきれいなグリーンバッグにしますあとは M スタジオできれいに合成できますので自宅やオフィスにいてもこのような映像を作ることができますお問い合わせはメールやお電話にて受けたまっております以上ご視聴ありがとうございました